じゃんともつきちゃん特製花火あうわ<笑>あなたの<笑> エンいいもの持ってたんだ こっちあで花火迅速に 迅速 に, <笑>迅速に<笑>次に出すのは呼吸を体にかける。<笑> エンンカウントリンクします。 迅速に感謝するわ。 迅速にし逃 が, します逃がしませんわ。 でどちらでこれは痛いぞ スコビルチ1000万球の激化 人が続いたらおかく、ね、ごいお覚悟はできていらっしゃるのかしらあ こんなときこそ深呼吸これはいないぞこれは痛いぞ、はい、火力支援を始めるおかくはできていらっしゃるのかしらありがとう<笑> これは痛いぞ集中集中今のところまだトイレもいるから今のところ援<笑>護射撃開始<笑>集中しますしっかりしなさい蓮見 タクシロン、ストークリハーサルのね。 泣き声 ラッ<笑>キーグーシュ<笑><笑> 私一人でも十分だよ。